じゃああありりりがががととううごござざいいまますす今日はい、ッフですね、うん、ビンゴのやつやろうかな 通常時の回転数があまりにも少なすぎちゃったからそうっていうふうに文句言われちゃったんでね、うん、ちこちらもやっぱちょっと対応していかなきゃいけない と,、うん、ということで、まあ、ちょっとね細かいビンゴをねちに作ってきました、うん、真ん中以外のやつを僕たちにきまして、ね、お題ね、うん、そうで真ん中に関しては店員さんか来てくれたそのレスナーさんの人たに聞いてもらうかなということでえってどこにあるんですか ここちらです、ね、こちらです、ね、こちらです、ね、らこちらですすねねきましたんよいしょ 何 が, ね、出るかな何が出るかな実戦で真ん中 AI に使って決まったんですけど1ビンゴ数までねもう帰りませんからこれはもうカメラの前でもしっかりね今言いましたからであのもし1ビンゴできなかった場合はもうねこれもね罰ゲーム一発で決まってましてバラなンとあの富士山の山頂でオープニング取りますからはい、はい、それでは実戦3です無線スタート じゃあー、ね、メンタローさんで、はい、<笑>じゃあお願いします、はい、もうメンテラーさんが、ね、もう不正なしにやってくれますから、はい、いや、青がいいなー、うー、はい、あー、黄色いいですね、なんですか、はい、バルゴンの玉を背景出すということで、ちょっとま難しいですね、はい、ありがとうございます、わざわざ、これ、ちなみにここに置いてもらっていいですか、いいですね、もうこのまま、ちょっと、はい、ファンカント間違えられそうですけど、はい、あ, ありがとうございます。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 いやーもうおかしいほらもう<笑><おー><笑>なんで<笑>でこれこのままもうあれよ3ダ<笑>ウンと4さよなら皆さん天井でお会いしましょう<笑><笑> しちゃってね、もうねチョコ買っちゃってましたからね<笑>はい、ありがとうございますおー、よしいすいません、ちょっと話をぶった切ちゃいました確かにねかあ、やばいやばいやばいやばいまあいいやもう<笑>音えた、おセーブさ 一番僕お金使ってますからね、もうねありがとうございます今ちょっと待っ正直正直、えー、まだいいもの当たんないの十万円あはははそありがとうございますあ、<笑>これ、何してんかんですねはー い, いあ、あ、ああ、踊ったえ、踊ったんだけどええ、なに、なに、待って待って待って待ってこれえ、ダですか何で嫌がってんの本当にえ<笑> えっあっちちゃゃ絶対ししよるぞっえ<音声>あ終わった。<音声><音声> そ捕まるわ。<音声> 三ああ、みんな、またこ こ, ここは、ここは、こが欲しい。あえ何てのないの<笑>あ、いい感じであ、ざゲーム あったんだけどね。今ねガスさん500分の1なんだよね。えー、あ、ちょっと待って隣の東京電車が気になる。<笑><笑>ふざけんなって。ドラモード在籍してないじゃん。<笑><笑> <笑>マジかー<笑>そりゃそうだよー。 れ踊ってる踊ってるありがとうございます。はいみっかけない れがいんですよ。<笑> スさんがね、450のリスかなん ね, 多分ね次はねもうちょっと早く来ると思うからもう1回どうかなもう1回相方やめるわ今早い気がするえおーっ と, ーおーっとー、まあ、下段に止まらなければですねおーーおーーーいい近くいい近く 収束したー、えー、とうございまこれはあれだよね2つの小学生に<笑><おー><笑>もう怖えか<笑> はいなし400分の1でなし明日もも行くからもうやややめやめやはい、ということでですね本日は、まあ、残念ながらね、まあ、負けちゃったんですけれども今回のエンディングはちょっと趣向を変えまして過去に「なにわのヒムロック」の方で動画を上がっておりましたガメラの動画。<音>えー、まあ非常にね、まあ、なんと言いますか。 本当にもう、まあ、一応ね、僕の動画の一応オーナーになってるんですけど、あの本当に僕の動画見てるってぐらい、なんかちょっと、何でしたかね、まあ、非常に面白かったんですけど、ちょっとあのね、ガメラのな知識としてはね、非常になんか高設定っぽかったんですけど、まあ、あんまりその、ね、まあ、画面の知識がね、<笑>はい、ということで、ちょっとね、まあ、解説動画みたいなのちょっと撮ってみようかなと、はい、新たな試みということで、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ早速、ちょっと動画の方に移っていきましょうか。 よく一、ね、万役について聞かれるんですけどまあガメラの設定推測としては主にその、えー、ボーナス中の背景あとはあの通常時に関しては一、えっと、万役プラスバトル名、まあ、これに3倍ぐらいの設定差がありますので。 まあ、これはね、多分ね、カウントした方がいいと思うんですよ。で、えっ、ー、と、しっかりね、枠上に押してると、まあ、設定差が見極められるんですけど、まあ、実際は、まあ、毎回毎回、そのね、枠上に押すってことは、ほぼ不可能ですので、まあ、その適当に押してもいいような合算、まあ、一応設定差があるんで、あー当たってますね。まあ、今ので、一万役じゃないんですよ。あれ、外れ目で。 来てるんで ゼ, ゼロマンク室スくのはもう開発者さん開発者さんがもう、あ到、の、と、ー、って言ってましたんで、んでこれ、4K ガメラとか言う前に、もうその、そのもそのもそ当たってますねわー、これはちょっと見せるしかないなぁ、これもちょっとね、動画内で触れたんですけども。 通常中のカメラは大体 80% ぐらいの機体があってこの AT 中に関しては 58% ぐらいしかないんでこれは通常パトルメクプラス1枚ですね あーこれ珍しいこれねガメラに攻撃が当たってないんですよこれ本来であればどんな攻撃もガメラに一回当たってから倒れるか回避するんですけどこれは当たってないんでこれはもうプレミアでビッグですねでねえっと恋愛の時に当たりリー中段にギャオスが止まる と, 思うとこれチェリーなんでこれチェリーこれもすでにビッグは確定してました、ね でここまで全部一枚役当選なんで<音声>、まあ、非常にこの設定っぽさはあります<音声>うーん当たってます二つの小学生とバナダンビィ1名、うん、これすでに当たってますねこのリプレイとリプレイリプレイギャオスとリプレイギャオスギャオス多分全く違ってこのリプレイギャオスギャオスはおそらく確定役で でリプレイリプレイギャオスに関してはおそらくこれ勝手のバトル名だと思うんですよいや分かんないですけどねおそらくでそのリプレイリプレイギャオスの先どちらかの設定差があるんじゃないかなとは見てるんですけど<笑>分かってるよねこれ<笑>おありがとうございます皆さんきれいな2角ですよ 利用的に言えば、神々のトライフォース、ありがとうございます。<笑>音ちゃんと上げたのに、ちゃんとしたやつ、なんで言ってくれなかったんだろう。おマジ、お。まじか。あ、三匹の。だ三匹のキノチン。 確定確定役名の六千五百五十三分の四。おー一角。おーでこれはね真ん中に新聞紙があるんでこれゼロ枚役出力なんですよ。だからこのゲームでもすでに当たってるんですよね。だからその前におそらく。 えー、通常時プラスあごめんなさい、えー、っと通常バトル名プラス1枚役があったはずなん で, で, で、ま、おそらくねくこれ1枚役からしかほとんど当たってないじゃないですかあの3匹のギロチンとトライホース以外はほとんど通常時プラス1枚役だと思うんでこれはね僕だったら粘りますねけどいしさが出てないんでちょっと分かんないんですけど、ま、これは続けてよかったんじゃないかなと思いますけどねはいということでねちょっとねあの見ていったんですけれども まあ、実際にね、ここまで見てみると、非常に1万役から当たってることがよく分かると思うんですよ。おそらくね、これを見てる人たちはね、あの、ガメラのね、すごい熱烈なファンだと思いますんで、1万役からの、えー、通常バトル目をね、ぜひね、当たったらね、カウントしていくと、非常にね、また面白い ガ, ガメラの設定推測ができると思います。はい。と、はいうことでね、次回のガメラの本気もお楽しみください。 いえ い, え い, いやや、ねえー、この僕トで全然全然変わらないから<笑>なつかいからね。<笑>